失政を繰り返してきたン政権ですが、ムン大統領にとっては些細なことだったのかもしれません。どうも、政治いろいろの学部です。ムン大統領が一番やりたかったこと、実はその政策だけは大成功を収めたように思います。ニューズウィークの記事を一部引用します。 韓国の捜査機関、広位公職者犯罪捜査所構想書が、韓国で活動する内外記者120人以上の通信情報を紹介していたことが判明し、国際新聞編集者協会 IPI は1月25日、言論の自由を侵害するとして徹底調査を求めた。また、次期大統領選の候補者や、 家族が話した音声データが次々と公開されていることから通話が録音されているのではないかと不安に感じる人が増え SNS を解約する人たちも現れた個人情報に対する不安が広がっている2021年12月30日朝日新聞は韓国の高位公職者犯罪捜査所構想書が 自社ソウル支局の韓国人記者の通信資料を紹介したとして、構想書に理由と経緯を明らかにするよう要求した。同記者が通信会社に情報公開を申請し、12月26日に受け取った結果通知で、構想書が7月と8月に記者の名前と住民登録番号、住所、携帯電話加入日などを紹介していたことが分かったという。 翌31日には東京新聞も、韓国の高位公職者犯罪捜査所が、ソウル市職員一人の情報を紹介していたことが分かったとして、構想書に釈明を求めた。構想書が、野党国民の力の国会議員84人と、報道機関の記者140人以上の通信資料を紹介していたことが判明している。 ユン・ソン・よる大統領選候補については、21年9月から10月にかけて3回、通信資料を紹介しており、テレビ朝鮮など政権に批判的な報道機関の記者などが紹介を受けたとみられている。構想書は、大統領や国会議員、自治体主張と裁判所や検察のトップなど、高位公職者の犯罪捜査を専門とする機関で、 2021年1月に発足した。公職者の不正を摘発してきた検察を弱体化する。現職大統領に優位な組織という批判を受けていて、逮捕や起訴の実績はない。通信紹介の乱用は公証書だけではないという。昨年1年間に、検察や警察などの捜査機関による通信資料の紹介は548万件に上っている。 国家人権委員会は、裁判や捜査、刑の執行、国家安保の危害を防ぐための情報収集を認めた電気通信事業法第83条が、個人のプライバシーを侵害するとして削除を勧告しており、16年には削除を求める訴訟が提起されたが、未だ結論は出ていない。情報漏えいを危惧する人も増えている。 次期大統領選に出馬するウェア党候補の音声データが次々と公開されたことにより共に民主党のイ・ジェミョン候補は、実の兄を罵倒した音声や、兄嫁を罵倒した音声が公開され、国民の力のユン・ソン・ヨル候補は、妻の音声通話記録が報道された。友人と電話をする際、通話を録音しているかと尋ねる例があるという。 また、構想書が野党議員や報道関係者の通信資料を紹介した報道を受け、自身の通信資料を関係に提供したかどうかを確認する人たちも増えている。韓国では市内各所に CCTV カメラが設置され、交通違反も CCTV で撮影する。通話を録音し、市企業は元より、公企業も収集した情報を カカオトークに登録する。CCTV で市民の動きを撮影し、QR で店舗利用を記録する。韓国中が監視下に置かれている。メッセンジャーをカカオトークから海外にサーバーがある SNS に移動するサイバー移民が増えており、SNS を大会したり、情報を非公開にする人たちが増えている。とのことです。 ムン大統領が北朝鮮から逃げてきた難民の子であることは周知の事実です。ムン一家が逃げ出した時、祖父母は北に残してきたままだったとも言われています。そのムン大統領、大統領就任前から、北朝鮮のことしか頭にないと、武藤正敏元特命全権大使にも看破されていますね。噂の息を出ませんが、ムン大統領自身が、 北朝鮮労働党の秘密党員であり、党に対する忠誠を誓った書類の存在も取り立たされたこともありますね。文大統領が昨年来しつこく、朝鮮戦争終戦宣言を口に出し、米中をはじめとする関係国に完全に相手にされていないにもかかわらず、合意を得たと嘘をつき続けたのは、もちろん南北融和という勲章を得て、 名声を得たいという個人的な欲望から出たものでしょうが、祖国北朝鮮の苦境を救いたいという思いも少なからずあったと思われます。つまり、ムン大統領は孫うことなき北朝鮮の審パと言ってよく、金王朝の協力者であると言えるわけです。ムン大統領がシンパシーを抱く北朝鮮は、今更説明の必要もないくらいの監視国家です。 民主主義人民共和国という五大層な国名をつけていますが、その実態は金王朝による独裁国家であることに異論を挟む余地はないでしょう。北朝鮮の国家体制は謎に包まれている部分も多いのですが、古今東西独裁国家というのは必ず秘密警察の存在がありました。サダム・フセイン政権下のイラクにおける統合治安局、 チャウシェスク政権下のルーマニアにおけるセクリターテなどが有名ですね。北朝鮮にもこれに類する組織である国家保衛省が存在します。文大統領の肝入りで発足した高位公職者犯罪捜査所、通称構想書も表向きの目的は高位公職者の捜査としていますが、実態的には 文王朝のための秘密警察と言っても言い過ぎではないのではないでしょうか。いくら捜査のためとはいえ、国会議員84人、報道機関の記者140人以上の通信紹介を行うとは普通ではありません。文政権は、ユ ン, ソンギョル氏を体制に反抗するレジスタンス、テロリストと同類と思っているとしか思えません。韓国が民主化されたのは、 ごくごく最近のことです。ノテウ大統領候補が民主化宣言を発表したのが1987年のことですから、民主化に舵を切ってからわずか35年しか経っていないのです。その前の韓国は軍事政権国家でした。1980年に勃発した公衆事件を見てもわかる通り、軍事政権による独裁国家だったのです。 太平洋戦争以前には国を保つことすら困難になって日本に併合を申し入れ、さらに遡れば中国の属国でした。朝鮮半島における民主主義の歴史とは韓国が民主化宣言を行ってからの35年しかないと言っておく。朝鮮半島の死生者にとって民主主義とはこれまでに経験したことのない全く新しいイデオロギーであると言っていいでしょう。 民主主義になるためには、ある程度高いレベルの教養を国民が持つことなど、熟成が必要不可欠です。韓国という国は、わずか35年の熟成のための期間しか持っておらず、民主主義というものが育つ土壌ではないのです。もしかしたらムン大統領は、自国民の未熟さを理解しており、韓国は監視国家、 独裁国家としてしか生きていけないときちんと認識していたのかもしれません。ムン大統領が就任時に語った誰も見たことのない国とは、実は自由民主主義を標榜していながら、その実態はどこよりも厳しい監視国家、独裁国家なのかもしれません。まあ、ムン大統領にそんな知識も知恵もポリシーもあるはずがなく、ただ単に